抜いてんのかなってちょっと気になっちゃっていやいやいやいやいや気になります気になります抜いてるんですかいやそれはやっぱさすが抜いてないって言ったら嘘になりますよいつ抜いたんですかいつって言ったらそうですねまああのこの収録のちょっと前ですかね<笑>そんな、はい、大丈夫ですかそうですねはいえ親知らずの話なんですけど親知らずか親<笑>知らずは抜いてないわ じゃあ俺は今日来る前に<笑><笑>そっか向井さん今日来る前に「わあ」わー じ, ゃおんねわーじゃないの「わあ」じゃないの「バカバカバカ」違うのヒゲヒゲヒゲを抜いたの。